これは単に利害関係が一致しただけだ私の忠誠心など当てにしない方がいいだろうヒラヒラした服は確かに戦闘の邪魔になるかもしれないな私とまともに戦える相手がいるならの話だが図が高い 処刑を執行するくだらん遊びだなせいぜいあがいてみるがいい礼儀作法を教えてやろう笑わせてくれるなきだらけだなチェックメイト、はあ、さあ美しく散る時間だせいぜいあがいてみるがいい さあ美しく散る時間だ副司令官様私と親しくなりたいならそうだなちょうど補佐官の席が空いている志願するなら考えてやろう